空港スタンプラリ ー, ー, ー, ー全部の、ここここここれか所っった記 念, ーあ記念ががちうしていやうしては<笑>いや。<笑><もう><笑> Incredibly、好好好好好好好好好好 ですよこれはいクリアファイルはいコートバッグ、はい、マスキングテープよねはいマスキングテープはいこれでも見てる見てるあの傷口を止めるマスキングテープ傷口あ違う違うドラえもんのシールいる、はい、ねこれもすごい使えますからはい何本あっても困らないですからねこれね水はどんなのですか解説解説さんも見てますか五これも水だって何本あっても困んないですから ね, これね確かに。 は地面に向けて、れがこあ町の、それだけであるか。 こうのう あ, ううあ、だん、海中、ねえー、<笑>でも一回八百。 どういう動きするかわかんないからね。<プリ><プリ> あ、すごいどどうなるのどうなるのなるるかのあなな…んか、良さそうああ、あ, ー あ, ーあーでもししい惜し い, あーいお っ, よ っ, おっ 浅いかもあいい。あ、でも。ちょっとやっぱり浅いから深めで行こう。あ、なんか、なんか横になった。よさそうな あ, あ、でもいいこれもうちょっと。もうちょっと。<笑>滑る。滑る。 よ し, よし<笑><笑> さあっ取ってましたもん。 こんな感じ。<笑><笑> ま い, 選択でやがいですかおタンを使うとのいますスタととかせん。えーおいち<笑> ななああ増え た, 増え た, 増えた あ, あ, あ, あ, えた あ, あいいなあ。<笑> ここここここれれにわかかかか。かかかかかかかかかるるんんんんんんでっっっとととと変変ららららららななななななななないのいい入ってないいいいいいいいいのの入入何てがあ、あ〜そそそういうことかののかいそういうことかうう次人よほらなんかたなんかついた頭につつ頭すさ<笑>帽子かぶ焼き焼きの修行きだけが不思議よ。<笑><笑><笑> すいませんありがとうございます。 解放したんですかかの周りりが若まうは い, い, いですか、はい、じゃあ綾瀬さんお願いします。はい ここちょっと。<笑> いれ忘なわかるな出て。